みんなでウサギのバレリーナを作りましょう用意したパーツの貼り合わせ方や顔の描き方で一つ一つ違うウサギのバレリーナができますパーツを入れる箱は何でも構いませんが紙を折って作ってみましょう A4 の用紙を5枚重ね広告で作るゴミ箱の折り方で途中まで折り目を入れます ここまで折り目を入れたら、バラバラにします。1枚ずつ端を折り返し、糊かセロテープで留めます。これで箱の形ができるので、コンパクトにしまうため、折りたたんでおきましょう。箱の横の部分に、パーツの絵と名前を書いておきます。型紙をダウンロードして、 厚口の色状質紙にプリントアウトします何枚か重ねたらずれないようホッチキスで留めて大まかに切ります切り離したものはパーツごとに箱の中に入れます手足と耳は線に沿って切り取っておくと時間短縮になります組み立て作業だけにする場合は 顔や体も線に沿って切っておきます。次は、バレリーナのスカート、チュチュを作ります。お花紙を2枚重ねて、屏風折りにします。五色鶴の花子ちゃんや、一発屏風折り型紙を使うと、簡単に早くできます。折り山の数は決まっていませんので、手で折っても構いません。 二つ折りにして真ん中と端を斜めに切ったら開いてホッチキスで留めておきます。これで準備ができました。作るときは箱を広げて並べます。その中から頭と体を1枚ずつ、耳、手足をそれぞれ2枚ずつ取ります。耳と手足は 自分の使いたい形のものを選んで取ります顔と体はハサミを固定して紙の方を回しながら切りますこれを並べてポーズを決めますポーズが決まったら貼ります糊をつけるときは紙の重なり方を考えましょう困っていたら 糊をつける部分に鉛筆などで印をつけてあげましょう。目は顔の真ん中あたりに、離して描くと可愛らしく見えます。どんなポーズや表情がいいか、自分でやってみながら工夫してみましょう。ポーズの参考になるものが欲しい場合は、 こちらの画像をダウンロードしてください2枚重ねにしていたお花紙を広げてチュチュを作りますうさぎの腰のあたりにのりかボンドをつけたらお花紙の端の部分を広げて貼り付けますこれでふわふわのチュチュを身につけたうさぎのバレリーナができました他のうさぎにも 支柱をつけるとウサギのバレエ団の出来上がりです。お花紙で作ったコスモスと一緒に飾ると一層ふわふわで可愛い壁面飾りができます。秋のお月見シーズンやダンスの発表会の飾りにしてはいかがでしょうか。